改めまして、天宮空です。えー、まずはちょっと近況トークのお時間ですが、あのー、やっぱこう暖かくなってきてさ、ちょっとまた最近こう外にね遊びに行くみたいな機会も出てきたんだけど、こないだ、あのー、このス場のメイン4人で遊びに行ってきました。お外に。で、なんか普段からその4人で、 まあ、たまにこう飲み行ったりとかっていうことはあるんだけど、その日はたまたま全員お休みの日が被ったの。っていうこともあり、あの、みんなで原宿にお出かけに昼から行ってきました。で、あの、お昼にその駅の前で待ち合わせして、一緒にクレープ食べて<笑>、で、クレープ食べた後、みんなでプリクラ撮って<笑>、 そうそう。だんちょっと一回、その、まあ、東京観光ってほどでもないけど、まあ、学生、どうせ昼から集まるんだったらちょっと久々に学生っぽいことしたいね、みたいになりまして、そう、プリクラ撮ったら、じゅんさんのおめめがパッチリになって、すごい、こう、可愛らしくなったりとか、で、そのプリクラにね、その、りーちゃんと私で落書きしたりとかして、そうね、すごい楽しくって。で、その後に、あの、4人で、脱出ゲーム やりまして。で、アイさんと私は、あの、完全に初めてだったんですよ。脱出ゲームっていうのをやるのが。すごいドキドキしてたんだけど、4人で協力してなんとかかんとか、クリアして脱出することができたりとか、すごいね、あれね。あんなになんか、本格的というか、 あんな謎解きとか、こうちゃんと施設を使って謎解くってすごいんだなっていうのをね、体験しましたね。で、その後にダーツも行って、ダーツで遊んで最後、あのご飯をね、一緒に食べるっていう一日を過ごしまして、めちゃくちゃ楽しかったですね。本当に楽しかったな。<笑> <笑>まあね、あの、今後もいろいろとこう放送とかも待っておりますしですね、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。あの、このスパメンツは変わらず脇あや い, あいとね、仲良くやってありおりますので、どうぞよろしくお願いします。